部落解放同盟の研究最終回、童話教育が生んだ差別の商人、西岡健介。 という記事が文芸春秋11月号に出てて、まあそこで僕のことがもう狂人のように書かれているということで、まあ読んでみたらって言われたんで、まあ読んでみたんですけども、まあ言われるも何もですね、僕は取材を受けた立場なんで、この記事が出るっていうことは当然知ってるわけです。でね、感想としてはですね、まあこの記事自体が話題になってないし、まあこれじゃあ多分読んだ人も意味わかんないかなっていうことだと思う ですね結局、解放同盟とかに関心のある本当に内輪の人じゃないですか、この記事を見て関心を持つのは。ネットなんかで調べてもね、なんか全然話題になってないんですよ、この記事が。で、最終回これでいいのかっていうふうに僕は思うんですよね。でこう内容読んでみたんだけども、結局ね、えー、まあ僕と、あと解放同盟関係者、まあ個人名出てくるんだけども、でも、地名だとかね、 うん、なんか一番肝心なところの固有名詞がぼかされてるんですよね当然ブラックの地名なんて出てこないしでなんかまあいまだに深刻な差別がブラックの人がね被害に遭うとか言ってるけどもまあそんな家庭の話ばかしでじゃあ実際どこでどんな被害が出てるのっていうことも全く取材がされてないですしで、まあ、この童話教育についてね 結、う、局、ん、この西岡さんが言いたいのは鳥取でおかしな童話教育がされててこれが僕はねこの部落暴露にこうね執拗にこう こだわる理由なんじゃないか。だから、その、童話教育が、その僕のようなね、あの、差別の商人を生んだっていう、まあそういう論調なんだけども、今はいいよ、そういう論調で書くのは勝手なんだけども、まあ僕取材の時にね、じゃあその鳥取の童話教育に関わってる、もう個人名バンバン教えたんですよね。 西岡さんに。だけど、その個人名も出てこないし、鳥取まで行って取材した様子もないんですよね。で、なんか、あの、これでね、えー、っと、鳥取でもなんか差別事件があったトラックにサーベルの巡査が、とか言ってね、なんか1935年、な, なんか戦前のね、ブラック対抗リレーで、なんか差別発言があって、どうだのこうだの、同盟救合がどうだのこうなのって、なんかそういう、本当もう昔の話ですよ。 うん。そんな話を出してきて、いや、もっと戦後の新しい時期にもっと面白い話あったでしょっていうふうに思うんだけども、なんかそういうことも結局調べてないのかなっていうふうに思うんですよ。なんか偉いマニアックな事件を出してきただけで、いや、本当に、あ, あの、あの人とかで、ね、戦後の、いや、あの、古田教育主治家、<笑>もうこれ、あの、 鳥取市議会の議事録にも実名入りで載ってるからそういうのを、ね、あの取材したらいいのに取材するんかなと思ったら別に鳥取にも行ってる様子がないしうん結局なんか僕の言ってることと解放同盟側が言ってることをただただ垂れ流しただけでじゃあそれ以外の、ねえー、人には全く取材してないのかいやもうひょっとしたら取材しても断られたのかもしれない。 結局ね、もう解放同盟でも一部の人しか、このことについては多分話さないと思いますよ。地元の人に聞いてもね、本当多分ね、もう、もう関わりたくないっていうような状態だと僕は想像しますよ。多分、関わりたくないっていうか、もう知らんっていうふうに言われてしまうかもしれない。うーんだって、童話だの、部落だのね、もう地元じゃ終わったような話だから、 だから、結局ね、このブラク担保についてもね、まあ、ただただその、うんまあ、興味のある人が、ね、見てるっていうだけの話です、あのこのね、動、う、画、ん、教育はどうこうとかね、差別がどうこうっていうことは、やっぱりほとんどの人は関心ないんですよ、ハッティシーって、うん。だからこれで最終回っていうので、良、まあ、かったと思いますこのまま延々と続けたって、そんな読む人いないし、読んでも分かる人いないんじゃないですか、西岡さん。 で結局、みんな知りたいのは、じゃあ、部落はどこにあるんだと、ね、部落って結局、何なんだと、そこに住んでるよって何なんだっていう、まあ、そういうことなんですよ、知りたいのはね、みんなが知りたいのは、で差別はどうなのって言っても、まあ、実際、部落行って調べやそんな話っていうのはね、大して出てこないわけです、それよりもむしろもう解放同盟の悪口みたいな話ばっかりですよ、僕は部落に行って聞くのはね。うん まあまた、あの、このチャンネルでもね、あの、熊本編でいろいろやるんですけども。だから、まあ、この、この問題についてね、まあ、部落とか童話とかそもそも関心がある人が少ないんだけども、でもその貴重、貴重なね、一部関心がある人っていうのはやっぱ部落はどこなんだっていうことなんですよ。ね。だけど、それをぼかしたような、こんな、なんかふわっとしたき記事を書いても、なんか何にも話題にならないんじゃないですか。僕としてはね、 話題にななることは歓迎なんだけどもまあ結局こういうねいや別に文芸春秋じゃなくてもねそれこそ朝日新聞とかでもできそうなねこんなこんなふわっとした記事を出してで毎回毎回同じようなメンバーが出てきてこういう記事をなんかもう2番戦時3番戦時でやってもまあ読んでる人も面白くないしまあ実際に話題にならないしうんなんか何をやりたかったのかなって っていうところが僕正直なところです。そんな町ま、町田まで来て僕に色々聞いて何やりたかったのって。で、多分なんか戦前の時点だったあなもあのね、国立国会図書館とかあの、鳥取県の公文書館とかで調べればわかる話だし。まあ多分公文書館か鳥取県立図書館で調べたんですかね、西岡さんが。でも調べるんだったらもっと面白い資料がいっぱいあると思うんだけども、そういうのは見なかったのかなというのが僕としては率直なところです。なんでこんな、 別に な, いなんかあんまりそんな面白くも何ともないような話を出してきたのかなとまあ多分ねそういうあまりにも斜め上の話はもうどうしようも な, なさすぎて書けなかったのかなっていうところもあるんですよねうん。 またね、あれこれ言われるし、だからまあ、そこは限界です。その、いわゆるこの表向きの、文系春秋とかそういう、このね、いわゆる表のメディアの限界ですよ。うん この程度のことっていうのが。だから、まあもっとね、突っ込んだことを書きたければ、西岡さんで、ね、例えばノートとかやったらいいんじゃないかなって、そこでなんか書きたいことを書いたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからぜひね、西岡さん、あの文芸春秋だけじゃなくて、ノートに書いたらどうですかあの、インターネットでね。というふうに思いました。まあ感想としては、まあ、この記事読んでも面白くないだろう、ないだろうし、意味わかんないだろうなという。まあ、 そういうことです。だから僕としてはそもそも話題にならないような記事についてね、どうこう言ってもね、うん、しょうがないし、なんか僕はね、あの、文芸春秋を名誉毀損で訴えるんじゃないかどうのこうのって言ってるけど、名誉毀損も何もそもそも話題になってないからね、この記事自体が。そのことについて労力をかけても、僕としては何の意味もないわけです。だからもうちょっとね、あの話題になるような記事を書きましょう。うん。 なんかその、なんか自転車とかね、この YouTube の視聴者数が伸びるのがちょっと問題だとかそういうせこいことを考えずにですね、そんな燃え上がらせたらいいと思うんですよね。うん、と, いうこというのが私の感想でした。